それでは今日の先継台数2の数授業を始めたいいと思いますで今回の内容ですけれどもあのまずあの前回までの内容 で, です、ね、その皆さんからのフィードバックであの一部その、まあ、ここがわからないとかはっきりしないといった点指摘がありましたので、まあ、その点について復習をしたいと思います。でその後あその内容としましては主に集合とかですねそれから前者と単者といった概念です。 でその後今日の内容としてはその教科書のセクトン 5.3 のと線形結合と部分空間というところから貼、まあ、ら, られる部分空間という概念とそれから、えー、と基本ベクトルの像とが作るその部分空間の性質についてあの説明したいと思います。でえー、とまず<笑>前回までの復習ということで最初にこの集合の記法ですねあの まあ、かなり当たり前の人に当たり前だっていう人にとっては当たり前のことですけれども一応あの確認しておきましょう。で、えーとまあ、集合と言われたときに、まあ、例えばここの図にありますようにその、まあ、A という集合が与えられてでそこにその、まあ、この X っていう成分が含まれているときに AX はこれ集合 A の元というふうに言います。えっ、ー、と あの中に元と読んでた人が前回までいたみたいなんですけどこれ元と集合は元と言いますので注意してください。でえとこのことを数式ではこのようなその記号まあなんかアルファベットの E に似たような記号ですけども こ, のこういう記号を持ってその x は集合 a の元であるというふうに表します。まずこれが一番基本ですね で次にその集合 の, その表し方についてこれが多分高校までの数学と大学の数学でかなり異なる一番異なる部分の一つだと思いますけれどもその命題を用いた集合の定義というのになれましょう。ですで例としまして今回はその正の偶数の集合っていうのを A と置くと。 で、ここまで主に取られた入れ方は、その集合を書くときにですね、あの こ, のここにありますように、弦を全部列挙するっていう書き方がほとんどだったと思います。でこれはあの外円的機構と呼ばれる方法なんですけれども、これで困った点はですね、その弦の個数が無限個あったときに、この弦をすべて列挙するってことは不可能なわけですね。 例えば今の例ですとその正の偶数というのは無限個は無数にありますからそれを全部書き出すことはできないと。でそこで、えー、と数学ではそういうものについてどういうふうに書き表すかという と,、えー、と左側に弦の形を書きます。で縦棒で区切ってこの場合ですと 2n っていうふうに数式を使って書いて弦の形を表します。で縦棒で区切って右側にこの n が満たすべ き, べき条件というのを書きます。 これ数学では命題っていうんですけれども右側にその命題を書くわけですね。で性、えー、の偶数っていいます と,、えー、と 2n っていう形をしていてで n はあと自然数というふうにすれば性、まあの偶数は全部列挙できるわけです。でこのようにして、まあ、抽象的なその列挙の仕方でそで集合を正確に表すっていうのがあの集合の内方的記法で。 まあ、これからその数学、まあ、すでに春学期でもある程度皆さん出くわしたと思うんですが、まあ、これからもこういう書き方を使いますのでこういう書き方に慣れてほしいと思います。でもう一つ指摘しておきたいのはこの内包的記法というのはその弦の形ですとかあとその弦が満たすべきその変数が満たすべき命題などによってその同じ集合に対して異なる表し方がいくつか存在することがあります。 例えば今のこの正の偶数の集合っていうのを表す際にもう一つ別の表し方を考えてみたんですけれどもこれ下にありますようにまあ K は自然数ですと。でその K はどういう条件を満たすかっていうと2で割った余りが0になりますと。そういう2で割った余りが0になるような自然数全体っていればそれはあ の, 正の偶数の集合になるわけですよね。それは皆さんわかりますよね。そういう表し方もできます。ということで えーとまあ、ここで2つ確認したいのはその、えーとまあ、内法的記法ではその変数が満たすべき条件を命題としてこう表すことで集合を表すということともう一つはその表し方は一通りとは限らないということを押さえておいてください。はい、でそれから次にですね部分集合っていう概念もあるんですけれどもあの部分集合はですね多分直感的にはあの こう図でで書くとと皆さんよりかかるかと思うんですね例えば今 B は A の部分集合、まあ、A と B は集合で B は A の部分集合だっていう時には、まあ、B っていう集合を表す領域を書いてで A っていう集合を表す領域を書いてこの B が A に含まれるということで、まあ、部分集合だっていうことは直感的には分かると思うんですが数学的にはそれをどのように言うかといいますとこういうふうに言います。 えー、と2の x に対して x が b の元ならば x は a の元であると。でこういう定義をもってあの b は a の部分集合であるという言い方をします。ですのでえと今後ですね皆さんが解く問題でえと集合例えば b と a という2つの集合が与えられてこういう方含関係を示しなさいって言われた時にはこれを示すということになりますね。このここのととを示すことで B は A の部分集合であるということを示したことに数学ではなりますということを押さえておいてくださいあの今日ちょっと後の方でこの考え方が出てきますはいえー、っとここまでいいですかねそれからあと前者と単者の話をしておきたいと思いますでまずあの写像についてはあの前回も触れたんですけれどもえっ、ー、と ここでちょっとですねもう少し皆さんこれまで触れてきた数学の題材の中から写像をちょっと取り上げてみましょうということでこれはどっちかというと微積分の内容なんですけどね微積分の実数値関数というのを皆さん勉強していると思うんですがこれは実は実数から実数への写像なわけですでここで1つ持ってきたのは y がですね x プラス1というふうに定義される写像を持ってきましたまあなんてことはない直線ですよね えー、と皆さん少なくとも中学で習ったような写像なわけですね。で、えー、とこれについてその単車とか全車っていうのをちょっと確認してみますとまずこの F は全車であるということが示されます。えー、と直感的にはいいでしょうかあのこの F この直線ですねこの直線があればそ の, あの X のべての実数からこの Y のすべての実数にこう値が移りますよね。 直感的にはあのー、この F っていうのは前者っていうことがあの分かると思うんですがじゃあそれをちゃんと示しなさいって言われるとどうやって示せばいいかっていいます と,、えー、と前者の定義を思い出す と,、えー、と2位の実数 y0 この y 軸上の値ですねこの2位の y 軸上の値に対して、えー、この F で移してそこに移ってくるような x の値が、あのー、必ず存在するということが言えればいいわけです。 そうすると例えば y0 っていう値を1点取ったときにじゃあここに移ってくる x の値は何かなっていうとあの先ほどの f の定義から、えー、y0-1 っていう点を取るとそうすればこれを f で移せばちゃんと y0 に移ってきますということが言えます。ということで、えー、とあの全てのですねこの y 軸上の値に対してそこに移ってくるような x 軸上の 値 X がが存在すするるののででままずここ F は前者であとということが言えますで次に単車であるっていうことについても、まあ、これもあの x の値が異なればその行き先の y の値も異なるから当たり前だろうっていうふうに思うと思うんですけど、まあ、それでいいです。で一応数学ではあのそういう示し方とあと逆に対偶をとってですねもしあの行った先の点が等しければ そこに移ってくる x の点も等しいということを言ってあのこの f は前者であるということを示します。ここまでいいでしょうか。じゃあ次に、えー、とちょっと思考を変えてこういう関数を考えます。えー、と今度は y=x2 イコール乗ですね。でこれは先ほどの y=x イコールプラス1とはちょっといろいろ異なる要素を示しますのでそれを見てみましょう、えーと。まず g は前者ではありません。これはいいでしょうか。X が どんな値値をとってもです、ね、二乗した値っていうのはあのですねそうするとこの場合この F のイメージっていうのは、えー、と皮膚の実数全体この Y 軸上の赤い部分を取るということに注意してくださいまずこういうところが違いますそれから G は単車でもないという点に気をつけましょう、えー、これはあのじゃあ例えばこういう Y0 っていう値を決めると この x を2乗して y0 に等しくなるような x0 っていうのは x っていうのはいくつあるかっていうと必ず2つですねえっとプラスマイナスルート y0 という値が存在しますですのでこれは異なる2つの x に1つの y0 という値が対応しているので前者と単者とも言いませんということに注意してください以上ががですね多分皆さんが これまでやった身近な例からですね。この前者とか単車の概念の復習として取り上げていました。ここまでいいでしょうか。